はい、レコーディング開始しましたあの。自由にしゃべってもらっていいです。はい、では、えー、と始めます。えっ、ー、と、タスキングマネージャーの使い方の説明をこれからしていきます。えっ、ー、と、今日たまたま、えー、タスキングマネージャーのサーバー、メインのサーバーである HotOFM のサイトが調子が悪いので、 えっと、今日は teachosm という教育用のサーバーをメインにタスクニングマネージャーの説明をしていきます。URL は tasks.teachosm.org という形で、ここを開いた状態になります。でタスクングマネージャーの一番最初はマッピング開始というボタンを押す。とで早速マッピングをしていくところなんですが、まずログインの状態を確認します。よいしょ 右上にあるメニューですでにログインしている場合は自分のアカウントが右上に出てきます。これはオープンストリートマップのアカウントと同じものです。す、え、で、ー、に、ま、あの学生は持っているはずですし、えー、ともしログインしていなければ、えー、こんな感じで、えー、とログインというメニューが出てくるので、それぞれ自分のープンス p e n トマップのアカウントでログインしてください。あもうすでに自動的に認証しちゃってます。はい、なので、えーと、うまく接続できていれば、 えー、自分のアカウント名が右、ね、上に出てくる。これがまず最初確認するという話になるのポイントです。はい、で次、はいえー、マッピング開始ボタンを押します。はい、でそうすると、今、えー、とマッピング、ここを手伝ってねっていう、まあえー、要望のリストが出てきます。えー、とグリッド表示で上から優先度の高いものが順番に出てくるんですが、えー、ものによって上級者向けとか中級者向けとかビギナー向けというのがあるので、 初めての人は、まず、マッピングの難易度を、初心者、え、ショック、あの、ビギナー向けに絞り込むということが大事ですね。で、えー、っと、かつ、えっ、ー、と、おすすめなのは、マッピングの対象を建物に絞り込むんですねで。建物を絞るっていうのは、まあ、建物が一番描きやすいので、えー、建物を選びます。で、そうすると、この中で、あとは、マッピングの状況、マッピング図になっているのが、 えーまあ、90% とか 100% になっているのはもう大体みんな終わっているので、えー、あまりそこまで終わってないものを選んでいけばいいかなと思います。例えば、えー、944番、サ、えー、ムバカ、えー、というエリア、これ、どこの国だかさっぱりわからないなんとなく、まあ、英語圏じゃないなというのがわかりますね。えー、ここ、この、えーまあ、優先度が高めなので、えーと、この944番をクリックします。 えー、進捗は 53% なので、まだ全部は終わってないという形です。で出れてくるので確認すると、えー、これはアフリカかなアフリカのまあ中央部ですね。これが、れが通知が来るのと、全部録画<笑>まあいいですね。まあ試しに。 えっ、ー、と、こんな感じで、えっ、ー、と、コロンビアの、えぇ、ー、あ、カメルーン、カメルーンの内陸部ですね。で、えっ、ー、と、メッシュが出てくるのは前回も説明した通り黄色くなっているところはすでにマッピングが終わっているところ。ので、もうすごい、この、長方形に限られたエリアの、えぇ、ー、まあ、メッシュを、どれか白いところですね。色が塗られてないところを選択します。で、そうすると、えっ、ー、と、マッピングモードに切り替わります。で、マッピングモードに切り替わったら、マッピング開始のボタンを押して、 えー、これで自分が選択したエリアのマッピング、建物マッピングを始めます。で、なんかわかっなことあれば聞いてね、えー。で、ここからエディターを開始。これで実際に、えー、新しいブラウザのタブとして、えー、オープンソトリトマップのエディターが立ち上がりますよという形になっています。で、 えー、と今、えー、ピンク色で出てくるのが来ているのが、えー、マッピング対象のエリアになっていますが、えーと、背景画像が全く出てこないという現象ですねで。これは右側の背景画像を確認しましょう。でカスタムで設定されているサーバーが、おそらく、えー、何かあ、デジタルグローブ、マップボックスのデジタルグローブデータを読みに行っているんですけど、おそらくこれも、えー、デジタルグローブが最近、今年、会社名がマックさんに変わりましたので、 マクサーサーバーで、えー、と多分データ名が変わったんでしょう。なので、まあ、マクサーはプレミアム画像にしておけば、大、ま、体同じ画像が出てくるはずです。むしろ最初の画像かもしれで、ここで、まあ、拡大をして、ピンク色の枠内に建物があるかどうかをチェックすると、えー、そもそも建物がこの場合はないということなので、うんえー、これはな建物がなければもうなし。で、えーと、確認は終了です。なので、建物がなければないで、 えー、とこれは建物ありませんでしたって報告をして終わりなので、えー、建物入力を一切せず、えー、先ほどのタスキングマネージャーの画面に戻ってきて、タブが切り替わっている。タブを一個、えー、隣に戻してあげて、えーとまあせえー、親切なのは、これでノー・ゼア・ゼア・もうビルディングです。まあ、ここまで書いてあげると親切かな。な建物ないよと。ずまあビルビル で、マッピング完了としてマーク。あの英語だとコンプリートですね。こんな感じで、えー、ここは建物なかったよというふうに報告をして、えー、このタスクは終わりにます。ちょっと建物ありそうなところを選ぶかな<笑>都市部のあたりの、えー、道路沿いとか道路沿いのタスクをちょっと、まあ、もう一回マッピング開始してみますで。エディター起動。ここまで一緒ですね。さあ、建物出てこいと。 で、えー、まぁ、あ、カメラカーのプレミアム画像にしてあげて、あー、でも、ほとんど<笑>これも、まあ、カメルーンの内陸部、こんなもんなんだね。えー、まあちょっと農地っぽくはなってるけど、ちょっと隣のね、図服は、こんな感じで、建物が若干入力されていますけど、やっぱりこれでも、建物がないと。ないですね。はいでしょうがない。これも、 えっ、ー、と、また、タスキングマネージャーに乗って、マッピング完了。あ、ツイズノー入れなかった。じゃあの入れなかったけど、まあ、しょうがない。えっ、ー、と、ちょっと道路沿い行きましょうかね。じゃあ、さっき細い道路が、この道路沿い、交差点、この辺とか。まあ、もう一回マッピング開始。エディター起動。こうライブでやると、だいたいこんな感じで。さあ、道路沿い、建物。 出てくるかーないね。全然ないですね。この、ね、ちなみに担当エリア以外のところも、やっと目を落とすと、ないです ね, 何もないすね。なんもないですね。なので、えー、あこの辺集落 あ、この辺出てきてるな。この辺。で、ちょっと上の図服ですね。えっ、ー、と、さっきのメッシュの、1、2、3、4、三四つ上ぐらいですね。これで、これもじゃあコンプリート。まあでもこれで、あの、ここないよって報告することも大事なので、これでなければないでどんどん進めていって、えっ、ー、と、えー、この辺かなこの辺、どうだドンピシャ的。あ、金があった。えっ、ー、と、もうすぐ終わります。 エリーター軌道で、さあ、この中に建物が出てくれば、あ、いい感じかな。ちょっと外れるけど、たぶんここ、軽く集落、あ、ありますね。あ、はいはい、はい、こんな感じですね。なので、カメ、今でも、日本に住んでるとはなかなかわからないけど、カメルーンのお口は家の形が丸い屋根ですね。なので、多分いあの、木を、 組んだこうかやぶきの屋根があるので、えー、とこのデータだけちょっと入れちゃいます。えー、とエリアモードにして建物の形を入れます。えー、と基本丸屋根なので、ざっくり丸い屋根の形を入力してあげて、でえー、と通常四角い建物は直行補正しますけども、今回は丸く円状に補正するという形ですね。で建物ね全般、まあ、住宅でもいいんですけど、えー、こんな形で入力します。同じように。 これも、まずラフに書いておいて、絵にすると。で、これが建物ですよという形ですね。同じように、これで右クリックで、建物。で、慣れてくると、大体同じ形の建物があれば、すでに入力したオブジェクトを選択して、Ctrl-C、もしくは Apple-C で、 えー、コピーして、Apple V、コントロール V でペーストで、密接な位置に貼り付けるという形で、えー、コピペができます。ちょっと大きさがまた違うから、これで、じゃあ、丸やん。で、あと、えっ、ー、と、円状に並べるというメニューに関しては、えっ、ー、と、右側にある、このあ、右クリックのメニューの一番下に、ショートカット O って書いてある通りで、キーボードで O を叩くと同じように修正できます。なので、ショートカットの方が、 で, すね、で、また、えー、同じオブジェクト、同じサイズのものを選択してコピー、コントロール C、コントロール V ですね。コピーが C、えー、ペーストが V という形で貼り付けて、まあ、これで大体この集落の建物が入力できたかなと、この辺もあるかな。これも、これも家っぽいな。ここ ちょっとこの辺はもっと高解像度の写真じゃないと分かりにくいけどですね。でこれ多分、これは四角い屋根っぽいので、こんな感じ で, でしょ。四角い屋根は四角い形で入れて、えー、直角化、処理をして同じように建物に入れるという形ですね。これもコントロール V で貼り付けて。で、えーっと、向きが違うのはローテーション で, で修正。 まあざっくりこんな感じで、でえー、と入力できたかなと何か質問ありますかどうですか自分の先週から今週にかけてやってみて、今の作業を見ながら。僕は大丈夫です。<笑>なんか屋根っぽくて、うん、それが木だった場合とかどうするですかああ、屋根に似た木と屋根とどう区別するの木も上から見ると丸いからね、これ樹幹って。だけど、モコモコ感がこう、木はあるでしょで。屋根はやっぱりこう、水を流すために、こう、テクスチャーがそんなに。 こう、こういうモコモコしたテクシャにはなりにくいので、そこはやっぱり目が慣れるしかない。もう、慣れると、あ、これは人工物の丸い屋根だ。こっちは単純に丸い木だ。っていうふうにわかるので、そこはたくさん、こう、こういう航空写真を見るっていう、もう訓練にも、ね。他、すごい今、今の質問いい質問です、ね。他なんか、共産化した学生で、いきなり、あ、こんなことやってんだな。 <笑><笑>じゃあ、いいですか他質問。じゃあ、最後、えーと、この作業終わったらちゃんと保存してねというので、画面の右上の保存メニューから、えー、と一応、古橋ラボ、ああ、保存するときに、一応、うちの研究室やってるよと。ハッシュタグ入れときます。で、アップロード。まあ、ハッシュタグは、あの海外のメンバーに 見, 見てもらうには、古橋ラボ、ラブラボをずっと。 入力したデータを確定するのは保存ボタンを押してアップロードで、えー、入力が完了という形です。これでまあ一応終わったはずなので、えー、さっきのタスキーマネージャーで終わったよって報告をして終わりという形です。まあ、えと残りまだまだでしょ、えー、作業エリア残ってますけども、えー、とまずざっくりタスキーマネージャーの使い方は以上です。でこれでレコーディングを終了。 停止。コーディ